王子様と呼ばれるのが恥ずかしかった発言が炎上。簡単平野仕様才能溢れすぎゆえのジレンマ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスからの脱退を5月22日に控えた平野仕様26の発言が一部のジャニーズファンをざわつかせている。 平野は19日発売の t v ガイドのインタビューで18年にデビュー曲シンデレラガールがリリースされた当時のことを語っている。その中で当時はどこへ行っても王子様と言われて正直恥ずかしかったし危機感を感じてました。本人が一番王子様なんて自覚してないのに大丈夫なのかなってしょう。 と、発言していたことが物議を醸しているのだ。発言の前半部分をチックアップすると事務所の方針にクレーンを呈しているようでもあり、確かにセンセーショナルだ。SNS には発言に困惑するファンの声が溢れる。キラキラ王子様に憧れてデビュー目指している後輩にもクソ失礼。お前を尊敬してそれを全力で目指している後輩つぶす気疑問符 ブラックエット。大切なデビュー曲のイメージが恥ずかしくて危機感のあるものって言われたら応援することしかできない私は生きていけない。だが後半部分の本人が王子様だと自覚していないという部分に関してはこれまで何度も平野は同様の発言を繰り返してきた。キングプリンス。 がデビューした18年にその舞台裏を富士のドキュメンタリー番組ライドオンタイムが取り上げていました。その中でも俺ってアイドル向いていないんすよ。歌ったり踊ったりするのは楽しくて好きですけど、やっぱりアイドルってそれだけじゃダメじゃないですか。胸キュンなセリフを言ったりとか、めっちゃ苦手なんですよ、と明かしていました。 また、21年5月にリリースしたシングル、マジックタッチは世界的なダンサーであるメルビン・ティーム・ティーム氏が振り付けを担当したダンスナンバーで、それまでの王道ジャニーズのキラキラな世界観とは一味違った新境地だと言われました。その時にも平野は、今まで結構、王子様、って言ってくださっている方々が多くて、それをいい意味で払拭したいね。 っていうことが話し合いで出て、と発言していました、女性誌ライター。また、マジックタッチをリリースした理由として平野は、週一でダンスレッスンをしているのになかなか行かせる場所がなかった、といったことも語っている。キラキラの王子様でいるよりも、ガチなダンスパフォーマンスがしたかったという平野の思いは、金プリ脱退の理由でもある海外進出したかったという言葉にも重なる。 前での記者が語る、平野くんがステージでのパフォーマンスで見せる体の使い方やバラエティでも垣間見せる身体能力の高さはとにかくズバ抜けています。彼はもともと名古屋のローカルアイドルグループからジャニーさんに認められてオーディションなしで関西ジャニーズ JR へ入った人。そこから東京へ拠点を移してジャニーズ JR でトップとなってデビューし全国区になった。 次は世界。ジャニーズにずっといれば、いずれはキムタクのような存在になっていたかもしれませんが、アイドルよりもさらに幅広い活躍ができる存在だと思います。金プリだった後は BTS が所属する韓国の芸能事務所、ハイブ、移籍するのではないかという説がファンの間では加熱している部屋。 だが、そんな中、番組のロケで韓国ソウルを訪れた彼は、シャシャ、と挨拶したり、意外と高い建物があるんですね、など天然発言を連発して、韓国で大炎上、廃部入りは難しいのではと報じられてしまった。そんな天然ぶりこそ、彼が王子様として愛される添付の際にも思えるのだが、フライデーデジタル。